足は上げへんけど、暴れへんことで努力してるから。はい あれ暴れたら持たれへんよね。二十二キロもあったら。<音声>うーん。あーやめてー<笑><音声>。お。お。あれよかったわ。<笑> なんか怖いわー<笑>性格知らんから噛まれそうで怖いわゆっくり噛むってし反応を見るんかな恐ろしい女やな<笑><笑>あ感じる<笑> して遊んでるや今日はこっちねだよ降りれ る, のこの子え降りれる も出れるやろ<笑>なんかあれやな漫画漫画みたいには滑らへんな漫画みたいに止まっとったけど<笑>飛びすぎやあれ<笑> なんか、お母さんと一緒の写真って撮り見つめよやそうですね。<笑>止まらんと、できるわ。<笑>おいおいおいおい。おいおいおい。この皮膚はなん や, <笑>や。皮膚ないわ。<笑> 行っっっったでってったた帰ててでいいいろいろなな朝のご挨拶に行かないから、ね、そあ、そうなんかよかったやんたか、はい、どうぞ。出ては 帰れへんのちゃうの。帰れへんのちゃうの。あ、帰るんやんちゃんと。せっかく帰ったのに、出してきたんやと思って。じゃ、だから、掃除してたから、入れられてたか、うん帰が。帰ったら帰ったで。思って出されるし、思っておったら、夫で。裏返されるし。どないやねんとか思ってないやねん。<笑><笑> 登れんの登れんねん<笑>頭から入ったらあんた中で U ターンできへんからパニックになるぞ<笑>先が見えるもう、期待しそうな見てるだけ見てるだけやね 全然ドリフみはい、行、は、く、いはい、で。 覚えてんもんなちゃんとなあらちん あ、かええの、あ、ええの、あ、ええの、うわ。巨人が来ました。二<笑>人で滑ってかんといてな。二<笑>人で滑ってかんといてな。お<笑>すなよ、おすなよ的に言うんやめて。二<笑>人で滑ってかんといてな。朝から、それは無理。<笑> 皆さんも無くなってくるからもう掃除ええんちゃうかなはい、行こうって言って私が見てたら笑う痛 い, い, い, いですはい、はい、はい、はいはい、はい、行こうよしはい、よいしはい、よいしこっちがちはーはーカメラ頭ええな前にも後ろにも行かへんやあのなんていうの興味持ってやってくる。<笑>はーはい、えー、お写真ああをはっ、写真はええよ、写真はえええ写真はいいよあ、そんな じゃあああっ て, ってこれでいやんな全部言わほほ<笑>ほら、ほら、ほらそれ でたはいカメラもらいます。